生きる明日を掴み越える。 幾重にも積み重ねてきた敗北が決して折れることのない魂を築き上げる生きる明日を掴み取れそのなつでその道を切り開けどこからしようか 二度半。